動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅動画にぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地なんですけども、ここに駅名表を出しているんですが、栃木県宇都宮市の宇都宮駅にいます。この宇都宮から、また新しい旅行シリーズが始まるわけなんですけども、前回の旅行シリーズの振り返りになるんですが、鳥取 里, 里帰りのことなんですけども、お金をだいぶ使いすぎました。往復の移動費だけで4万5千円使ってしまったので、今回はもう、 高さ加えて僕のチャンネルってまだ収益化していないのでアルバイトをしてたんですけども YouTube の創作活動を続けるためになんですけどもそのバイト先といいますか会社の方が蓋を開けてみたらまあ世間で言うところのどこか企業っていうそれで精神的にやられてしまって気持ちの部分でもボロボロになりつつ違うアプローチで旅行しようかなと思って今回の旅行シリーズ立ち上げたわけです 今回の旅行シリーズ、一体何をするのということなんですけれども、前回シリーズでお金使いすぎました。なので、今回はシリーズ全体として、とにかく金をチります。ローコストで、低予算でやりますで。低予算でやるにはどうしたらいいか。この撮影をしているのが2022年8月なんですけれども、タイミングよく夏の青春18切符使えますんで、これを使って北東北の岩手に飛ぼうと思ってます。で、最終目的、岩手の花巻を目指します。この旅行動画のゴールは、岩手県の花巻です。で タイミングが悪いことに台風が来てしまいまして、天気が持つかなと思ったんですけど、電車に乗ってしまえば、あまり天候は関係ないかなというぐらいの気楽な感じで見ましたので、とにかく、青春18きっぷの場合、特急電車とか、まず乗れませんから、各駅停車の旅で、宇都宮から花巻まで8時間かかるんです。なので、使うのは東北本線1本、福島県の中通りを受けていくんですけども、中通り使うのは今回が初めてなんですけども、とにかく東北本線1本で、ただひたすらに北上するという、そういう旅をしていきたいと思います。 ではこのシリーズで、じゃあただのドケチ旅かっていうと、皆さんにぜひ注目していただきたいのは、このシリーズ最大の目玉の旅行企画は、SL 銀河。来年2023年春に運行を終了してしまう SL 銀ー乗ります。青春18キッズ使えます。<笑>このチャンスは絶対物にしたいと思ってますんで、この旅動画も大事に撮っていきたいと思うんですけども、このシリーズではおしに SL 銀河乗るんだっていうことで、楽しみにしていただければなと思います。長くなってしまったんですけども、宣伝になっちゃうんです。 もう一つの僕の YouTube チャンネル「バオシンフロントビューの方 w の最近更新が滞りがちなのでバオシンフロントビュー用に全面展望を取りながら8時間かけて花巻へ向かいたいと思います可能であれば夕方には花巻には着きたいですねというわけで早速今回の旅行を始めたいと思います まずは1本ゲットです。というわけで、岩手貧乏旅行始まります。 さて、青春18切符だけを使って、岩手花巻を目指す旅が、ここ、宇都宮から始まるわけですが、先ほど申し上げました通り、工程としては約8時間を見込んでいます。ちなみに、前方に見える緑色の車両は、烏山線の電車です。僕のもう一つの YouTube チャンネル、青信フロントビューでは、以前、烏山線の全面展望を配信しています。だいぶ記憶が曖昧になっているんですけど烏山線は駅数が本当に少ないんです。 ですその代わりに縁起のいい名前の駅が重なりまして、それが烏山線の特徴になっています。電車は早速、宇都宮駅を出発しておりますが、2022年春のダイヤ改正で、また区間の変更がありまして、東京方面から黒磯まで直通運転もあった、そのように聞いているんですけれども、東京からの直通運転は宇都宮で一旦一区切りとなり、また黒磯で乗り換えが発生するという変更があったと僕は聞いています。 もし間違っているようでしたらコメント欄にて優しく教えていただければと思います。ではしばらく黒磯までの道中ゆっくりと全面展望という形で景色をお楽しみください。 ありがとうございます。 というわけで、宇都宮線に乗りまして、駅名義を今出してますけれども、終点の黒磯駅着きました。この駅のことは僕は全く知識がありません。で、まあ、これここから本格的に東北本線乗りたいと思います。今、1番ホームにいるので、あそこに緑の5番、6番ホームですか。そちらに多分乗り換えをしなきゃいけないと思います。まだ始まったばかりですね。岩手貧乏旅行1日目。花巻きはまだ遠いです。<笑> 5番ホームあっという間に着きましたこれからこの階段降りてホームで福島行きの電車を待ちたいと思います多分途中の白川で一回途切れると思うんですけどもとりあえずそれに乗ります嘘でしょ嘘でし ょ, でしょびっくりですよ次の新白川駅のワンマンガー10時22分ですよまたか5 ここういういとあるんですよね青春18切符だけで東京から実家の鳥取まで帰ったことありますけどやっぱり1日がかりでしたし新潟富山編もまま<笑>にならない状況を何とかしてきたんで気長にやります<笑>時刻表の確認できましたからということは10時22分の電車逃したらまさに時刻の始まりというん<笑>て言い方するんだって話ですけど<笑>その間にいろいろ確かめておきたいと思います電車の到着時間とか色々 広駅の改札で駅員さんにいろいろ情報をもらってきましたやっぱりですね新白川で一度乗り換えを挟まないといけないということで、ね、福島駅の電車の乗り換えの時間が確か5分ぐらいしかないっていう話だったので同じホームに直列停車しているということなんで新白川に着いたら乗車することを優先で行こうかなと思いますあと5分ぐらいですね新白川駅の電車来るの 新白河駅の電車が来ました。2分ぐらい前に登場で 今となってはどんな事情があったのかもう思い出すことができないので、はっきりとしたことは言えないのですが、新白川駅の電車は予定より3分ほど遅れて黒磯駅を出発しました。黒磯駅から新白川駅までの途中の停車駅はたったの4駅しかありません。そして新白川駅に到着するのはおよそ23分後となっています。途中の豊原駅を出発後、栃木県と福島県の県境を越えて白坂駅へと至ります。 この旅行動画では全面展望映像の一部を抜き取ってお見せしていますので、黒磯から新白川までの全面展望を最初から最後までご覧になりたい場合は大変申し訳ないのですが、僕のもう一つの YouTube チャンネル、パオシンフロントビューにてすでに配信されている JR 東北本線各駅停車黒磯新白川行きの全面展望動画をご覧いただければと思います。付け加えまして、この区間で最も記憶に残っていることといえば、オープニング でも申しし上げました通り、この撮影をしている時に台風が接近していましたそのため県境を越えるときに運転室のガラス越しにでもわかるような激しい雨が降りましてこの先のことが本当に心配で心配でたまらなかったのをよく覚えていますそれではこの区間の全面展望も短い時間ではありますがゆっくり楽しんでご覧いただければと思います I don't know. 目の前にありました福島行きありましたけど大混雑ぶりだ。めっちゃ混んでる。人が多いんでなかなか映せないですこれ。こんな感じなんですけど福島行きの電車が。困っています。あれに乗らないと間に合わない。乗ってしまいます。なんとか間に合いました。ちょっと見づらいですけど向こうに新宿側まで混んでくれた電車が今この電車は次に行きましょう。 そんなこんなななこで、ゆっっくく、くり別れを惜ししむ暇もなく慌ただしく次の電車に乗て、新白河出発してあっという間に白河駅着きました。 このような状況ですから、当然、全面展望動画を撮影するような余裕など全くないわけで、思い返してみても、この時の決断に間違いはなかったなと、そう思います。今、須賀川を出発しました。須賀川といえば、桜谷栄一さんのイメージがありますね。ウルトラマン。須川の次は、水軍船の終点船、北坂な森。水軍船は、桜田の滝を訪ねて以来、全く乗ってないです。乗りたい、乗りたいと思って、全く乗れてない。 現在地は氷山です氷山で10分ほど停車するということで前田の銃車をかけこがなかったんですけど氷山でも乗客が多かったんであまり移動し回ると座れなくなると思ってウッドが回して待機してますもうそろそろ出発ですごらないでしますここで下は氷山11時41分発東北本線下り本宮日本松松川方面に参ります普通列車福島行きですまもなく足しをいたしますご両のお客様ご乗車になりましてお待ちください 福島駅に着きました次は向こうに見える白石駅があるんで、まあ、とにかく乗りましょう39分出発だそうです福島駅に着きましたしし今日東京を出発したのが朝の5時なんですこれ折り返すかなと思ったら福島が折り返しでした だけでこの電車に乗ります。これで白石まで行きます。 新白川駅ほどの慌ただしさはありませんでしたが、それでもあまりゆっくりする時間もなく福島駅を出発しました。次の白石駅にはおよそ34分後に到着だそうです。福島駅には福島交通、飯坂線、そして阿武熊急行線も乗り入れていますが、残念ながら青春18切符だけを使う今回の旅行では、これら2つの路線へ足を向ける時間はなさそうです。興味はつきませんが、またの機会にしたいと思います。 映像を見て既にお分かりだと思いますが、この区間も全面展望を取る許可を事前に運転手さんからいただいております。繰り返しにはなりますが、白石駅までの全面展望動画に関しましては、動画の概要欄の再生リストをご覧いただければと思います。それでは、これまでの区間と同様、いくつかのシーンを抜粋してご覧いただく形になりますが、次の目的地までの全面展望をどうぞゆっくりお楽しみください。 白石駅に到着しました。次の仙台駅きあります。仙台駅は14分に出発なので、すぐ乗っていきます。白石です。名前は忘れてしまいましたが、仙台へと向かう途中の駅でホームから白石川が見えました。 予定のルートを進めてます。 仙台駅に着きましたこの駅に降り立つのは多分1年半以上ぶりじゃないでしょうかあの時は蔵オでウロチョろロして仙山線に乗ってやることがなくて仙台に来てさあ東京に戻ろうかとした時に地震が来たかという出来事があったなってふと思い出しましたまだまだ北上しなきゃいけないので今度は小堀田行きの電車を探したいと思いますどこううかな乗り場はとにかく探します小堀田行きは 小御た駅見えました。一番線ですね。一番線のホームで大丈夫そう相んで。あ、こっちだ。一番ホームこっちだ。十四時三十六分。十四時三十六分なら、まだ余裕ですね。とにかく時間があるときに。ご飯だったり、済ませておかないと、こういう各駅停車の旅の場合は。 どんどん遅れてしまうのであもう電車来てますね乗ってしまおう 田駅に着きましたまた乗り換えで次の電車が確か15時45分近ったと思いますで今陸東線の電車が出発しましたねでは乗り換えのために階段を上がって次の電車がつホームに向かいます小幡田駅って聞いたことあったけどこの辺りになっていくと本当に初めてのところばっかりですねあ一一関行きがありますよ 日の赤いちょっと見づらいかもしれませんが、三時三十五分ですね、はい。行きましょう。もう来てるかな。来てる。か、うん、な。来てましたんでね、乗りましょう。 小吾台駅を出発すると青春18切符1枚を握りしめて始めた岩手花巻を 少しばかり過酷なこの鉄道旅行も残すすととこころあと1回のの乗りり継ぎにになりましたた実に長かったですこの区間に関して申し上げますと、小型駅を出発した時は、ある程度お天気も持ってくれていたのですが、時間が経つにつれて天候が悪くなってきました。そして映像を見てご理解いただけているものと思いますが、一ノ関駅へと至るこの区間におきましても、運転士さんのご了解を得ることができまして、僕のもう一つの友情 youtube チャンネルバオシンフロントビューで配信するべく全面展望を撮らせていただきましたこの区間の全面展望動画はすでに配信中です詳しくはこの旅動画の概要欄にある全面展望の再生リストをご覧くださいこの少々過酷だった鉄道旅行も少しずつ終わりに近づいてきました Thank、you 一ノ、はい、関駅着きましたいやーここまでで結構かかりましたねで今度は森岡駅ですでも森岡駅の電車が出発してしまったので次の電車を待ちたいと思います。ここまで来たら慌てないことですよね 今確認しました次の小箱温泉森岡行き5時20分だそうですあと50分あとショックな情報が一つ明日もしかしたら SL 銀河走らないと嬉しいですこの台風で。そうなったらどうしよう本当にこの旅行シリーズそのものが適憾してしまうんですけど大丈夫かなまあとりあえず花巻に向かってみます花巻到着は6時12分だそうですとりあえずここで待機します この席まで送り届けてくれた電車が去っていきます。また交代戻っていきます。 次の東北温泉、森岡駅の電車が来るというホームに降りてきましたといっても何もできることはないんですけどただひたすら待つしかないんですけどやっぱ台風の影響があって豊富な都線はもう運休しちゃってますしまあ、なんとか森岡駅の電車は動いてくれてるんでそれだけが救いですね今のところ雨はひどく降ってはいませんが明日の天気が心配ですね 五流海駅の電車来ました今入ってきます2番方に入ってきますこれでようやくこの旅の最終目的地で花巻に行けます宇都宮からざっと10時間ぐらいかかりましたでもこれでやっとゴールです もうすぐ出発ですやっと金巻どんな街なのかこの目で確かめることができますね一ノ瀬駅出発ですまた来ます というわけでようやくこの旅行の目的地花巻駅に到着しました宇都宮を出発してからおよそ10時間かかりました途中でやぼようをして時間が延びてしまったっていうのもあるんですがしかしまあ辺りは結構雨降ってますこの様子だと明日 SL 銀河走ってくれるかどうか微妙な線になってきましたこれから改札に行って明日の運行状況を確認したいと思います あと、花巻について、僕の知っている範囲の情報をお伝えしたいんですけれども、花巻は、明治、大正、昭和を生きた、あの、有名な動画作家、宮沢賢治の生まれ故郷。そして、岩手といえば、ワンコ蕎麦有名じゃないですか。ワンコ蕎麦の発祥の地は、この花巻なんです。それもまた、今後の楽しみの中にで、列車、合わせについておいたしまする。 ラッキーでした。今、アナウンスありましたけども、大雨の影響で、次やってくる電車が最終電車になるということでしたので、なんとか間に合ってくれたみたいです。ちょっと大変な事態の中、始まってしまったこの岩手貧乏旅行第1話なんですけれども、どうだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。天候ばかりはどうしようもないので、今後のことは天候の回復、具合を見て決めたいと思います。ちょっと大変な出だしになってしまいました。 最後まで見ていただいてありがとうございました。うん